バダムは辛いぜ。いたぞ。遅かった。逃がさん。 目が早くて助かったな一人いたぞそらすよみか しまったずいぶん離されたお声がするぞ ちゃんと見てるからなかなか当たらない<音声>んなんかいなかったか<音声>やっぱりいたな。 そこは行かせん何ライト待イかあの建物は面倒だから負荷を言わせん救助待機いそうだな される前で助かったぜこの辺にいないか気づいてないな。デボアのトークンが3になったからワンパンタイムだ。 救助者か救助されたやつどっちかはやりたいなどちらかはここへ逃げ込むと思った残念だが近い気だ最後だったのか ついたばっかりならそう逃げられないなセルフケアミスか寸止め回復してたのか ワンパンだから逃げられんぞ。なにまだ残ってるのか。発電機への警戒が必要だな。わしのデボアガがー、おのれい。 周り読みだったんだな誰もいないか助けた。 なんかロッカー入ったぞもう一人いるだろ ナスコで丸見えだったぞまずいなハッチ逃げされるサバイバーよりハッチを見つけねば いたぞしまった打つのが遅かったやられたー。